心理テストに挑戦していいいきたいと思いまーすあのねろんなことが気になった心理テストがあるのそれはねじゃんもしあなたがアイドルでんんんアイドルグループ不祥事メンバー診断<笑><笑>ねえんか面白そうでしょなんかこの心理テストはね私がアイドルグループのメンバーだったとしてもしグループ内でね 不祥事が起きたときに、イルハートはどんな役になるのかっていうね、性格の診断だそうです。ね、まあイルハート、アイドルになりきってね、質問に答えていこうと思いますそれでは早速、やっていきましょう大好きだよはい、それでは早速、アイドルグループ不祥事メンバー診断、やっていきましょう 1番あなたがアイドルグループに所属するとしたらどんなポジションが似合いそうえリーダーモテキャラお笑いキャラグーグルキャラこれさー認めたくないけど多分これだよねはいアイドルグループの一員として楽器を担当することになりましたどんな楽器が似合いそうまあ<笑>こんなのあれですよイルハートといえばねギターですよ はい3番アイドルとしてサインを作ることになったらどんなデザインにするうんーさっと描ける個性のあるシンプル縦描きみたいなサイン字とああえー、でもねイルハート作るとしたらうんなんか絵みたいなやつがいいな猫みたいなのを描きたい4番出待ちしているファンに対してどういうふうに対応する完全に無視する ファンに対してその対応はダメだよ多分微笑むくらいはするうんえー、どうだろうなライブ終わった後ってことだよね終わってて元気だったねサインとかして写真も撮りたいはい5番アイドルとして異性と付き合うようになったとしたらどんな対応をとるマネージャーやメンバーにも秘密にするすごいなマネージャーにマネージャーには報告する マネージャーと仲のいいメンバー、うーあこれ<笑>メンバー全員と仲が良くない設定なんだね。もうマスコミに早く発表して堂々とつけて、うーん、そうだな、うーんとね、えー、ううううううううー、マネージャーには報告しようかな。メンバーはね、ちょっとね。 女子グループだとあらぬことがあるかもしれないので<笑>はい次6番アイドルとしてマネージャーを選ぶならどんなタイプがいいこれさなんか男性か女性かでも違う気がするよねビジネス的な強い人と厳しく指導してくれる人優しくフォローしてくれる人あー自分の方が優位に立てそう え、でも友達みたいな人がいいな。はい。ははは待ってあ、これ、イルハートが不祥事を起こしたメンバーをフォローするんじゃなくて、あ、私が、あの、火の元だということですかねあなたは、ちょっと軽はずみなところがある。 考えるより先に行動してしまうような傾向があり、うっかり者っぽいミスが多いタイプ<笑>。このタイプは、アイドルグループに所属していても<笑>、トラブルメーカー<笑>。みんな<笑>、ね、みんなの足を引っ張るとか書いてあるんだけど、あ、真っ黒にした。えここまで読めばもうお分かりでしょうが、あなたはアイドルグループで不祥事が起きたときに<笑>、その超本人になりがちのタイプです。しかも、 待って<笑>。謝罪会見とかちょっと記憶があるからやだ。謝罪会見などで、失言を連発して、火に油を注いでしまう場合もあるでしょう。もし不祥事を起こした時は、自分であれこれもみ消そうとするのではなく、黙って会社偉い人の言うことを聞くのが<笑>、<本当>もっとも、割と収まりやすいと思います。余計なことはしないのでしょう。うるせえこれさ、メンバーを、 するるときににどののポジションにななか死んだんじゃないのえ、そうだったよね絶対ほらほらほらほらほらほらほらあなたがアイドルグループのメンバーだったとしてグループ内で不祥事が起きたらどんな役回りになりそうかって書いてあんじゃん待ってはいということでねまあいろいろとトラブルメーカーにね、なりやすい。 そうなんで、まあ、主役ってやつですかね。まあ主役の定めみたいなやつだと思うんですけど、まあね、ちょっと余計なことをね<笑>、言わないように、まあトラブルは極力起こさないようにね、アイドルデビュー目指していきたいと思います以上、なんだっけ以上、アイドルグループ不祥事メンバー診断でしたはい、おしまーす 動画でもねツイッターでも何度も何度も何度も言ってると思うんですけど責任者ってイルハートに対して当たりが強すぎると思いませんかっていうか私の扱いが雑すぎるということでね今日という今日こそ今日という今日こそね責任者にイルハートの真の価値をね分からせたいと思いますということで今日はチャレンジする診断はこちら やっていきたいと思いまーす大好きはいということでねあなたの落札価格診断やっていきたいと思いまーすじゃじゃん動物は好き好きー猫が好きですはいもし千円札が落ちていたらどうするスルスるもらっておく警察に届ける友達と あー、これは、あの、う、う、嘘はつけないもらいますごめんなさい !3 番もしペットとして、あ、飼われるなら、何がいい猫、犬、うさぎ、ハムスターヘビー、熱帯魚。うーん、飼われるなら、うーん、なんかね、好きなのは猫だけど、なんかね、外に出るのが好きだから、犬 自分は死んだら天国に行くと思う。地獄に行くと思う。まあ、バーチャルなんでね、天国も地獄もね、ないと思うんですけど、うーん、まあ、まあ、まあね、どうだろうな。うん、天国はい。恋人が10万円貸してほしいと言ってきたら、全額が貸してあげる。5万円貸してあげる。 100円貸してあげる<笑>また悪<終>るわ<笑>そうだねイルハートもね鬼じゃないんで100円貸してあげまーすはい6問段ボールに入れられてこ子こん3きが捨てられているのゲソ女の連れて帰るに決まってるでしょ他の読んでないけど<笑>はい7番道を歩いていたら知らないおじさんに話しかけられた、えー、無視する立ち止まって話を聞く聞こえなかったふりをする まあ、ね今今ってねちょっと変な人が多いからねただね無視って言うとなんかちょっと言い方がよくないから聞こえなかったふりをしますはいタイムマシーンがあったらいつに戻りたいうーんとね難しいなこれあでもやっぱ生まれた時かなほらみんな忘れてるかもしれないけどイルハートって生まれた時公式バーチャル YouTuber だったんですよはい生まれた時 9番。あなたにとって大事なものは、家族。家族友達なし。思い出。ペット。趣味。うーん。なんか<笑>うん。友達友達。最近ね、あの、ツイッターとかでね、こう、仲良くしてくれる VTuber さん、いっぱいできたのでね。みんな大好きです、私。 友達はい生まれ変わるなら何がいい生まれ変わりたくない虫政治家思いつかぬあーあーああのような女優かいろいろと演技できるからさ女優もねありだと思うんだけどえー、どうだろうなー生まれ変わるならうーやっぱ女優かな もうね、この演技力を生かさないわけにはね、いかないと思うんですよね。はい、11番。あなたが自慢できることは資産がある。特別な特技がある。学歴が良い。頑張り屋。<笑>そのだ<笑>そのだってなんかさ、ちょっとくくりが大きすぎないそのだ。<笑>, 笑顔が可愛いとか<笑>。あ、養がいい。情が深い。 うー自慢できることか可愛いいことかなこれはい12番ストレス解消法は泣く寝る愚痴る飲む食べるうわ迷うなーえー、なんかね Twitter 見てくれてる人は分かると思うんだけど基本的に寝てるんだよねあでも歌うのも好きだーなーうう 歌うかなはい13番友達が海外に引っ越しすることに、はあら何を渡すうーんと思い出の写真ハグハグを渡すおかっこいいメッセージカード好きな CD あのイルハートの自作 CD でもいいですか<笑>あなたはお賽銭あ違うおお選別 ん<笑>ん、まあ、おさい銭みたいなもんだよねえー、友達が海外に引っ越しすることにえでも花束とかってなんか飛行機で持ってくの大変そうだからえー、どうしようかな前は、まあ、ここにやっぱイルハートのことをねたまにでもいいから思い出してほしいので CD を渡したいと思います開いたらねいつでもおっ結果発表 ヒルハーの落札価格は830万円でーすやったーあ、でもまずまずの金額です。高くないんだ。あ、高くないんだ。安くもない。どっちつかずの金額です。<笑>でも、どうせ落札されるなら1000万の大台には乗りたいところ。とりあえずあなたの価値を高めるように。 いいるの何がいるんですかえでも待って冷静に考えて830万円って相当な大金でしょまあねもう な, なんていうのなんていうの相当な大金じゃないもうバンバンぐらいですようん、使い方合ってるか分かんないけどまあねこれで責任者もイルハートのね大切さにイルハートの真の価値にね気づけたと思います ということでね、これはちょっとスクショして後でね、責任者に送ろうと思うので、これ残しとかよし。ということでね、ここのサイトなんか、いろんな診断がね、いっぱいあって面白いんで、よかったらみんなもやってみてくださーいということで、今回はあなたの落札価格